door.、Oh. you <laughs> というわけで皆さん大好き「ヨ o v s カンダメ」でした<笑>いや見応えって感じ<笑><笑>もうね何回もあいつらやってるけどねもう毎回ベストバウトだよ本当に。にんかあるんですね改めて見て思うとまあもちろん2人とも、まあ、スキルめっちゃ高いし倍ス、うん、もめっちゃ高いし、うん、みたいなところあるんやけど、うん、まあなんて言うのやろうな 他の誰とバトルしてても結構、ね、自分のなんかテリトリーを展開してるイメージがあるので、うんねうん、あと思ったんだけどもこの2人がやり合ってると、うん、それはそれでまた違う意味で引き込まれるな、うん、そうですね毎度毎度そ、うん、んな感じはありますね山田で面白い、うん、一瞬今までにないレベルの、うん 試合があったね。<笑>い<や>ね<笑>そうで、ねえーえー、すうね。もう一回する。ワンターン目の最初なんだけど。うん、カザネもカザネが持ってる中にいっち一発無水球のやつだったの。やったそれだって<笑>お前すごいこのタイミング今何戦も何戦もやったあ、うん、とで決まるかって思ったけど楊、うんうん、がまさかそれとほぼ同じレベルの技を返して。だからレベルはもう完全に同じあるからな。えー、<笑>そう。 のなですしかもヨガするパトリオットの見たことないし、い<笑>練習でも見たことない。